魔導国の向かう先か次期王位を継ぐ者として対応を決めなければならんアンデットが支配する国か地獄ではないか私はまだ戦えるならば理想郷を作ってやろう甘い蜜に浸したような優しい夢の世界を父は お聞きしたいいことがございますあの国をどのように導こうと考えなのかしら出来の悪い妹みたいなんだよね学ぶ負けるなよブオドラゴンをドワーフのチビどもにぶつけ両方の戦力を低下させる我々を救ってくれるのは魔導王陛下しかおりません<笑>想定通りか。 は踏み入れだこの俺では知略でヤツには勝てない私は望んでいるお前たちが真の冒険者となることをううどうすればいいんだなんであんな化け物が出てくるんだあなたに魔導王を殺すことはできるの超急にヤバいあなたにそれを開けることはできるのかしら遅すぎるご提案ですがやめ しいいいな上上には上がいるというもの私はアインゼル・ゴーン・マド王オー・バーロードだ世界に広めようこのマド王のもとにこそ永遠の繁栄があるということを世界で今一番不幸なのはこの私だ